これができないとお腹の脂肪が無限に大きくなります。歩いてる時にたまにつまずいてしまう。階段は息が上がるし、お腹の脂肪はなかなか取れん。もしかしてお腹や腰が冷たくないですか今の状態を放っておくとお腹の脂肪は 無限につきます。それを解消するためにおすすめな三角矢印を紹介していきます。今回のメニューを行っていくことでお腹の脂肪が減りやすくなる。反り腰が解消される。姿勢が良くなって猫背が解消される。その結果ストレートネックが解消されます。片足立ちで三角を描くだけです。腹筋より簡単なのにウォーキング50分相当の効果があると言われてます。そこに加えて一生懸命腹筋をするよりも反り腰解消ができますので お腹の凹んだ姿勢を作ることができてきます。まず、各足10秒テストを行った上で本番メニューに入っていきます。それでは立って準備しましょう。お腹が出てしまう原因は姿勢の崩れから筋肉の低下。そこの部位が冷えやすくなって脂肪がつきます。そこでおすすめなのが片足立ちです。骨盤がちゃんと正しい位置になっている。お腹の力を使って腰が反れてしまうのを 丸めることができてますこの状態の骨盤の位置が作れるとお腹はどんどん引っ込みますまずこの状態で10秒ずつキープをします体が反れないように反対の足が曲がらないように状態まっすぐ軸足も伸ばしてもも水平でキープです10秒いきましょうスタート2345 910反対回してみましょう 234910OK 今のがぐらついたり体が反れたり反対の足が曲がってしまうそういった方はお腹にに無限に脂肪がつきます今から行うのはお腹がどんどん脂肪がつかないようにできる お腹をへこんだ姿勢が作れるメニュー頑張りましょうまずは体幹部を作ります手をお腹に当てて息を吐きながらクーッと腰を丸めてみましょう息がなくなったら戻ります 1回で引きます目安は7秒置い吐きましょうあと12345678はいこの今作れてる腰から上の状態を作ったまま今からのメニューを行います足を前に出して横に伸ばす後ろに伸ばして横前 上半身が前に行ったり後ろに行ったりしないように。 後に折れないよ横に倒れないように、前に倒れないように行ってください。これで筋肉の位置が正しくなっていきます。そして、腹筋と背筋の筋肉のバランスがね、良くなります。 少しやっただけでもだいぶ姿勢が良くなってると思いませんかさらにバージョンアップしていきます今度は膝を曲げて横に持っていく後ろに持っていく横に持って前に持っていくこれをいきましょうバランス取りながら頑張ってくださいあとできるのはね水平これもね上半身が 前をどうしようってもやらないように。な、ね、らないように。まっすぐのままで、ね。頑張ってみてください。自然を作るために大切な筋肉が変えてストレッチが全部できてます。これ毎日やるだけで 筋、背筋、プランク、そういったメニューね、言葉よりも簡単に姿勢が作れます股関節を広げることで、美脚効果も出てきますので、男性も女性もね、続けてください。OK、さらにバージョンアップします、今度は初めにやった足の動きに加えて、反対の足を少し曲げていきましょう。 これで上半身安んでさせててやっていきますいきましょう楽し今度片足を曲げることによってさらに下半身を使うことができすのでそしてね棒立ちじゃないのでちょっとバランスがねよじよにできます 半身ね、皆さんのように気をつけてゆっくりやってください。 OK。さらにバージョンアップです。反対の足を曲げたままで、2番目にあった腿の動きです。行きましょう。あと、これはね、ゴリゴリな脚を動かすいいは、ね。辛かった休みながらビデオね。 慣れるまではやっぱり結構辛いと思うの で, で休みながらやったり一回止めたりしてもいいですできればねやると冷たら最後の全部終でやってください止めるのはありですこれができてくるとね、本当にね最近何かどっかお見せて通ってるなんか自然良くなったよって言われるようになってきますので 腹筋もね、使いますから。時間がすごい続ます。オッケー。次は、足を上げる方に上半身を倒します。行きましょう。これで弱ってる中殿筋。 そしてあまり動かしてない内筋、外腹の筋分が使いますので、胴体部分がね、しっかり、体が安定してくると、体がすごい変わってきますので、結構お尻の横がね、痛いですから、ね、疲れたらね、あーっとお休みください。 効果的な運動ですからか自宅で簡単にね5分までもできますやってくださいね OK 歩くよりもとってもおすすめな三角や二のベ頑張ってやってみた方はコメントをください目安としては2日に1遍やってください体がどんどん変わっていきます 気になる部位の根本を改善するメニュー。1日たったの14秒。 本として出版することができました。これは本当に皆さんのおかげです。この本を手に取ってもらうことで動画を見なくても自分の体型が変えられる。今まで1500回以上投稿して動画を載せた中で誰にも伝えてないメニューで仕上げてます。体を変えるための本質、根本から改善するメニューを厳選した本になっていますので10代から80代の男性と女性、幅広い方に手に取っていただいて体型や痛みの悩みを少しでも減らしてもらって人生をこれからも楽しく過ごしていただきたいです。これからも YouTube をアップしますが 本にのてているメメニニュューーというのは本本当にに特別なメニューになってます本日からご予約開始してますんで、よかったら手に取ってもらって、健康的な体の状態、1日14秒でいいので、運動を習慣にしてもらって、これからも楽しく長生きしてください。